では、今回は HTML と CSS のお話をします。まず最初は Web とマークアップのかかラテックがあったときに、マークアップというのはこういうものだというのはやったと思いますけれども、えー、やっぱりああいうふうにそのマークアップを書くよりも、見たまま方式、ウィジーグで最終的にできるのと同じものを見える方が分かりやすいというふうに思う人も多いかと思います。かし 実際には見たまま方式が使えないという場面があります。しかも、皆様がいつも目にしているウェブページはまさにそうなんですね。えー、なぜかというと、ワープロソフトであれば、出力するサイズは、まあ、A4 番ですとか、えー、紙に合わせて配置や文字目めやフォントを決めて、えー、そ, のそっくりそれに合わせたら見たままで作業をすることができます。しかし、ウェブページはどうですかねウェブページには、まあ、紙のサイズというのは存在しませんし、 一行が何文字かということも決められません。また、マシンによって、えー、使えるフォントも違ってきますから、えー、ここは、えー、このフォントというふうに指定しても、そのフォントはないかもしれません。ですから、えー、ウェブサーバーから、大きい画面や小さい画面、ざまな端末に、えー、まあ、えー、ウェブページを出すとしたら、そのウェブページそのものは、論理マークアップ。つまり、えー、ここは無駄ですとか、 ここは段落ですとか、そういうことが書いた情報を渡して、で、こちらで表示するソフト。この場合は Web ですから、ブラウザになるんですけども、そのブラウザがそれぞれのマシンの環境に合った表示を作り出して、それを見せてくれる。そういうふうにするしかないんですね。ですから、まあ、あらかじめこうというふうに決められないので、ウィ z ウィグはできないということになるわけです。 さて、それで HTML なんですけども、今お話ししたようなわけで、論理的マークアップ。ここはダウンラしとか、ここは無駄とかいうことを指定する書き方が HTML。ハイパーテキストマークアップランゲージなんですね。しかし、ラテフをやったばかりなのに、またすぐ別のマークアップを学ぶのかなと思うかもしれませんけども、えー、HTML を使うというのはね、やっぱり非常に重要というか、例えば、 プログラムからウェブページを生成するとかいうことも実際にはよく行われるわけなんですけども、そういう場合には HTML を生成するので、それを知っておくということは必要です。また、やってみればわかりますけども、そんなに大変でなくマスターして、自分でも簡単にウェブページが作れるようになると思いますので、ぜひ練習してみてください。で、これから HTML とはどんなものかというのを学んでいくんですけども、まあ すぐ実践してみて様子を見るために、今回はまず、HTML 練習ページというのを使ってやっていただきます。このページの下の方には、ね、コピー用のテンプレが置いてあるんですね。このコピー用のテンプレをコピーして、で、一番てっぺんの入力欄に貼ってください。で、 このあとですね、この中を書き換えるんですけども、えー、例えばタイトル、タイトルをどのページ、うん。それから、ここに内容を書くの部分は、これから言ってみるを書き換えるんですけども、まず最初に覚えていただくのは H1 オームだけね。えー タグは必ず半角の文字でないといけないので、まあ小さね。それから。で、見れば分かるように、えー、HTML というのは、この、どんがりで囲んだ名前がいっぱいあるんですけども、 この H1 とか P とかいうのはタグといいます。タグで囲まれてるんですけども、囲まれるのは、ですね開始タグとスラッシュで割る終了タグがペアになっていて、その中に囲むというふうになってます。で、こういうふうに作った後で、このランボタンを押します。そうすると、この国 の, のページっていうふうなのは、無駄し H1、大無出しのタグで囲まれてるので、大無出しらしくできる。 また、この、えー、今日は HTML と CS について学びますというのは、P、段落のタグで囲んでいるので、段落らしく表示されます。こういうふうにして、上のような HTML が下のように表示されるというふうになっているわけです。もう一回説明しますと、今度は全部説明しましょうね。ド、え、ク、ー、タイプ HTML というのは、この下にあるものは一つの HTML という要素ですよ、HTML 文書ですよということを表すのに使います。 それから、この HTML 回避タグと、このスラッシュドアの終了タグですから、回避タグと終了タグで挟まれた範囲が、1個の HTML 文章を表します。それから、HTML 文章の中にはですね、ヘッドという範囲とボディという範囲があります。このヘッドという範囲は、この文章に関する情報を入力する場所です。で、えー、具体的にはここは何があるかというと、 ま、たチャーセットイコール UTF8 これはですね、文字コードを UTF8 で作りますよということを指示しています。で、タイトルというのは、これは NCV だからタイトルが出てこないんですけども、例えばブラウザのこのタブのようなところにこのタイトルが表示されます。で、ここまではだから、まあ、文書の本体じゃなくて周りの情報ですね。この後、ボディからスラッシュボディまでの間、 このボディ要素の内側が、このページの本体になります。で、今説明したように、H1 から、スラスシュ H1。この H1 要素というのは、オーム出しの要素です。で、この中にオーム出しの内容を書く。それから、この P 要素は段落です。この段落の中に、まあ、なんか好きなものを書いてください。私は彼にこういうふうに書きましたけれども、皆さんはこれもっと自分なりに好きなように書いていただいて構わない。ということです。 もう少し言ってみるについて説明しますと、えー、このタグは名前からスラッシュ名前までの範囲なんですけども、えー、これ以外に、終、えー、了タグのない単独の、えー、タグ、要素というのもあります。えー、要素というのはタグの回避から終わりまでの範囲を要素と言います。それからですね、えー、この回避タグの中に属性という指定をいくつかすることもあります。これは後で出てきます。それから3番目ですね。 HTML では今見てきたように、このトン割り、まあ、小なりと大なりですけども、これはそのタグに使うので、そのままは書けません。えー、そこで、えー、この小なりや大なりを単独で使いたい場合は、andLT セミコロン、まあ、レスザンですからね。あるいは andGT セミコロンからグレーターザンですよね。こういう書き方を使う必要あります。これを文字エントリーと言います、えー。ちょっとこのスライドに抜けていますけども、 アンドも、そういう意味では特別です。アンドを出したいときは、アンドアンプ、セミコロン。アンプはアンパサンですかね、そういう書き方をいます。